精神的な疲れと不乱。15歳のルーリー主演佐藤を出場自体にまで追い詰めた悪者の正体。日本陸上界の宝を異常なマスコミ構成や一部ファンの暴走からどう守ればいいのか。 天才女子中学生ランナーとして陸上界に衝撃を与えたドルーリー・シュエリー15、岡山津山鶴山中が3日出場を予定していた美和高黒館2023、5日滋賀県安市の欠場を発表した。ドルーリーが代理人弁護士を通じて声明を発表したもので、 加熱する報道やファンからの常識に欠けた声かけや写真、動画撮影などに不安を感じたもの。プロでも芸能人でもない未成年のアマチュアアスリートのプライバシーや人権、そして練習環境などをどう守ればいいのか。一石を投じる出場事態となった。 報道対応や周りの方々からの撮影や声かけの対処にとても不安を感じた都道府県女子駅伝で17人抜きの回想を演じて陸上界に天才女子中学生ランナーうつつる、都大フィーバーを起こしていたドルーリーが悲痛な決断をした。出場を予定していた全日本美和湖クロスカントリー大会と全国中学生クロスカントリー大会を合わせた美和高クロカン2023。 滋賀県の希望が丘文化公園の出場自体をレース2日前に発表したのだ。代理人弁護士を通じて自らのコメントとして、黒間は走ったことがなく、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 初の全中黒間出場だっただけにドルーリーも出場自体という決断には苦悩しただろう。欠場理由は異常なまでに加熱していたマスコミの取材構成と過激化していたファンの対応だ。ドルーリーは1月15日の全国都道府県大抗女子駅伝の3区3キロで区間新記録となる9分02秒で17人抜きの回想を見せたことで 注目を浴び環境が一変。1月29日には地元の岡山で開催された晴れの国岡山駅伝競争大会に出場して3区3キロで9分40秒の区間シーンを出したが、これまで地元メディアしか取り扱わないようなローカルな大会に全国からマスコミが殺到して、さらに15歳の少女を困惑させた。 都道府県対公益伝語の環境の変化で練習が以前のように自由にできなくなり過度な報道で精神的にも疲れることが多かったです。取材を受けた経験も少なく多感な時期でしかも目立つのが嫌いというシャイな性格。岡山の静かな町で暮らしていたドルーリーが突然の環境の変化に精神面が不安定になるのも無理はない。 彼女のあらゆる情報が掘り下げされ、自分が発言していないのに、学業や趣味など陸上以外のことも大きく報道されて戸惑いました、という。またスポーツ報道だけにとどまらず、ワイドショーにまで取り上げられる騒ぎとなり、一部メディアの旅を越した取材構成にも戸惑いがあった。ドルーリーは、 声名文で一部の雑誌記者は近所や関係者に取材し、同級生の自宅も調べて取材に行ったようです。という事実を明かし、私のために周りの方々に迷惑をかけることはしたくありません。過度な取材は今後控えていただきたいです。と訴えた。ファンや視聴者に全てを伝えようと。 突如出現したヒーローや芸能人などに仕掛けるワイドショー的な取材手法だが、プライバシーに踏み込まれ、周囲の関係者にまで迷惑をかけていることに15歳の少女は心を痛めた。今回、出場を予定していた、美和高黒館2023には取材申請が殺到。 大会本部は、取材エリアを設けて1社3人までと人数を制限し、インターネット上での利用を目的とするエングカメラの取材、撮影、商業利用などの報道以外の目的や、個人へのホームページやブログ SNS などへの使用は固くお断りします。と、異例の注意を促した。 だが、先日の岡山での駅伝以上にマスコミの数が増えることが予想されたため、なおのこと、ドルーリーは出場を前向きに考えることができなかったのだろう。さらに障害となったのが一部ファンの暴走行為だ。YouTube や TikTok にいっを、たくさん私の動画が上がっています。応援の思いも込めて動画をアップしてくださっているのだと思います。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 ドルーリーが指摘するように YouTube や TikTok にをレース中の動画などが次々とアップされている。熱心に応援するファンの YouTube もあるが、PV を稼ぐ収益目的のために無断アップされたものも少なくない。完全な無法地帯とかしている。断りもなしにスマホを向けられる脅迫観念については、プロのアスリートでさえ敬意感を抱く人が少なくない。 まして、それが多感な15歳の中学生となれば、なおさらだろう。陸上のハードル競技で五輪二三大会連続出場したスポーツコメンテーターのため松大志 44R プロジェクトは、ツイッターに、これは日本のスポーツ界は女子アスリートへの盗撮、無断の撮影問題にも関係すると思います。マスメディアよりも、 個人で撮影している人間をどう抑止するかが重要です。原文ママ、と投稿。ファンの無断撮影に関する問題点を指摘した。現在は運営側が厳しく規制するようになっているが、今なお女子のビーチバレーや体操競技などにおける盗撮行為は後を絶たない。 駅伝や黒間は感染が制限されていない場所が多く、沿道からいくらでも動画撮影できる環境にある。個人撮影をどう抑止するかの問題は、法律で取り締まる手段は限られていて、沿道やゴール地点での主催者側の警備の強化やパトロールで注意を喚起するしかない。 違法にアップロードされた動画を次々と肖像権の侵害で訴えて抑止力とする手段もあるが、経済的な負担と労力を考えると、それをアスリートに追わせるのも酷だ。ドルーリーは、これまでインターハイで勝ちたい、と、地なる目標を口にしており、この日の声名分でも、高校生になっても、陸上は続けていきます。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 日本陸上界の宝が陸上競技を断念するまでに至らなかったことはまだ救いだが、今回の訴えは、アマチュアアスリートのプライバシーや人権をどう守り、練習環境をどう整えればいいのか、という問題に関して一石を投じた。 東京五輪に1万円代表で先のヒューストンマラソンで日本歴代2位となる吉見タイムを叩き出した同じく岡山出身の新谷ひとみ三34積水化学はツイッターに心も体もまだ未熟だからこそ彼女の周囲にいる方々は過剰に反応しないで彼女の本心をしっかり理解して急ぎ足にならず成長を見守る体制をとってほしい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 山の神として一躍児の人となった柏原隆二氏33富士通が文化放送の陸上雑談専門チャンネルトラックタウン JPN で今回のドルーリーの問題について語った音声が引用されている。柏原氏もドルーリーと同じく箱根駅伝での激走後に突如としてマスコミの注目を浴びることになり、 鼻をほじって歩けないほどの騒ぎになった。SNS の掲示板では、貝原がどこにいたと書かれるなど、全くプライバシーがなくなってしまった自らの体験を明かした上で、SNS ですぐ発信できる世の中になり、いいことだけでなく誹謗中傷も必ず本人に届いていく。まだ中学生。傷つき方も大きくなる。周りにアドバイスする人が必要と指摘。 相談する相手として、ニーヤや東京五輪の1500、5000メートル代表の田中家実、23、トヨタ自動食器、らの名前を挙げた。また、マスコミ構成からの、ブロッカーが必要で、それこそ取材は、年に一度、3ヶ月に一度、陸上専門誌だけの取材を受けるとかしないと、自分がわからなくなってしまう、と提言した。 柏原氏の場合、関東学連が出演だシーンがあったタレントのアカシさんまさんのテレビ番組の企画を断るなど壁となり、東洋大の酒井監督が柏原氏自身が取材を希望した場合でも、しっかりとした理由を説明することができなければ受けさせないなど、マスコミに対するブロッカーになっていたという。 今回は弁護士が間に入ったが、マネジメント会社に守られるプロではなく、まだ未成年のアマチュアアスリートだけに保護者である両親、あるいは今後、進学予定先の高校などがマスコミ対策を練る必要はあるだろう。日本女子長距離界の未来を担う逸材だけに日本陸連も何らかのサポートをしなければならない。